日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらミスタードーナツの新作パイとファンシードーナツカスタードホイップフレンファッションそして、えっと、新作ドリンクのトロップコーヒーカフェだってさらにはミルクティーもいただきますうーん ホイップクリームが入 っ, とってるのか、まあ、ありがちっちゃありがちな気もしますがあ何かクリームに加わるかな新作パイも気になりますそれではまずこっちらに、ね、ベーコンじゃがいもパイだった か, なからいただきたいと思います、うん パイは久しぶりサクッと食べられるかしらねどう中身と相性ぴったり合ってるかしらええ最初はホクホクとした食感次はピリッとした刺激最後はピリリッでじわっと広がった甘酸、ま、っぱさがありますねああといつ今も置いてるのかどうか分かりませんけど カスタードホイップファッションもあっさりサクッとした生地とさっぱりとした甘さによく合いますファッションオールドファッションにクリームが乗ったタイプも出ればいいのにでトロップコーヒーはあれ思ってたのと違うなクリームはただ単になんか混ぜただけとは全然違いますね何がどう違うのかはこの後、と手やべえもう時間が調節しかたない一旦中断しますそれではまた後で えー、すみませんちょっと時間がなかったのでちょっと食レポを途中で中断して移動しましてちょっと落ち着いたので改めて感想を言いたいと思いますまず最初に食べたじゃがいもベーコンパイはじゃがいものホクホクとした食感がとっても美味しかったですうんーベーコンはあれどこって思ったのが残念ですけどマクノナルドやファミリーマートだけではなくミスタードーナツのベーコンポテトパイもおすすめできますねじゃがいもがお好きなのであれば食べてみてほしいです 次に食べたタコスミートパイは結構ピリッとした刺激があってうわービリビリするなーと思って刺激が欲しい時にぜひ食べてほしいですね次に食べたカスタードホイップファッションは、うん、ちょっと崩れやすいかなと思ったんですけどホイップのさっぱりとした甘さがオールドファッション生地の癖のないサクサクとした食感とよく合っていました最後に食べた いちごストロベリーパイかなあれなんか入ってないストロベリーチーズパイだったかなごめんなさいちょっとテロップの方での商品名確認してこう来てくださいは甘酸っぱさが口の中でじゅわっと広がってきてチーズのさっぱりとした酸味とまた二重の味わいを出してくれて美味しかったですでトロップコーヒーカフェオレミルクティーについてなんですけど上の 生クリームが本当にまろやかで、単にフレッシュ入れただけとは全然違いますね。まずまろやかなクリームが広がってきて、そこから苦めの香りが効いた紅茶やコーヒーが広がってきます。ただ、紅茶やコーヒーは結構苦いので、どちらかといえば大人向けのドリンクですね。うん、紅茶もミルクティーと言っている割には、 結構お茶の香りが強くてミルクの甘みがあまりなかったので少しミルクティー自分の好みのするミルクティーとは違うかなと思って残念な部分がありましたで今回食べた中だとうーんそうだなストロベリーパイが一番じュわっとした甘酸っぱさが広がってきてさっくりとしたパイ生地とよく合う